皆さん、こんにちは。AKB48 チーム A とチーム4県に香川県代表の行天入り菜です。このチャンネルは繊維、樹脂化学品、建材分野を支える企業、アサヒカアドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です。今回の配信は私、行天入り菜が MC を担当させていただきます。皆さんは普段、スポーツやトレーニングといったことで体を動かしたりしていますか 私はレッスンとかでダンスを踊って体を動かしていたりとかあと中学生の頃はソフトテニス部に入っていたので運動はそこそここやってます今回は自宅での軽いトレーニングやヨガやピラティスにも使用できるフィットネスウェア HITSMeFIT をご紹介します。 ヒッツミーフィットには一体どんな特徴があるのか朝日加瀬アドバンスの福岡さんに説明をしていただきたいと思いますよろしくお願いします、はい、お願いい、します。はい、こちらのヒッツミーフィットは人気インフルエンサー門脇ひとみさんが監修されているフィットネスウェアになりまして当チャンネルでもご紹介させていただきました地球環境に配慮した生地素材エコセンサーが使われております生地に使用されている糸もサステナブルな糸になっているんですよそうなんです、ね ここでも地球環境に優しいエコセンサーの生地が使われているんですね。他にはどんな特徴があるんですかはい、伸縮性のある素材をして使用していますので、ボディラインに寄り添うようにフィットします。また、プールなどの水場でも使用することもできます。水場でも使えてフィット感もいいなんて、それだけ聞いてもすごく欲しくなっちゃいますね。そうですよね。そこで今回は実際にこのヒッツミーフィットを業店さんに来ていただいて、 簡単なエクササイズにトライしてもらいながら、着心地の良さを体感してもらいたいと思っております。実際に着ることができるんですか？はい。えー、<笑>ちょっと似合うかすごく楽しみです。<笑>では着替えていきたいと思います。ということでヒッツミーフィットに着替えました。とってもお似合いですよ。ありがとう。着心地どうですか？すごくとっても着やすいです。うん、ああ良かったです。では一緒にやってみましょうか。はい。 こんにちはえ本日は10分間一緒に下半身を引き締めていきましょうそれでは始めていきますまずは足を肩幅だけ開いて腰を低くしていきましょう低い状態のままお尻を2回上にバウンドどう い, いよ立ち上がったらお尻の穴を閉める。もう一度お腹はへこましたまま 腰が反らないように気をつけていやー、私はこれ筋肉痛になりそうですね確かにはい、オッケー、<笑>呼吸は整えて今度は足を大きく開いていきましょう両手も大きく開いたら、うお腹もへこまして動いてる感じで生地とかどうですかえ、すごい 伸び縮みがすごいあって、うん、しかもめっちゃ肌触りもすごい気持ちよくて。そう、結構肌触りが押しポイントの一つで、すごい気持ち柔らかいので。でね、私もこれ同じレギンスを持ってるんですけど、はい、このまま履いたまま寝れるぐら い, かいよ。はい、そうなんです。はいね、<笑>寝ましたね<笑>すいいよ、いいよ。自分のフェイスを維持して。ラスト。 OK、よくできたね。はい、エクササイズ終了しました。お疲れ様です様で。いやすごい始まる前寒かったんですけど、うん、やっぱエクササイズをしたらポカポカ体の中が暖かくなってきて、うんはいはい、すごい楽しかったです。ああ良かったです。ミツミフィットのウェアの着心地はいかがでしたか？いや本当に伸縮性がすごくあって、うん、あのこうやって足を結構開いたりとかしたんですけど、うん、すごく動きやすくて。 やっぱりあの運動する時ってなかなかうーんって私とか思ったんですけど柄もすごい可愛くて運動する時にすごいモチベーションテンションがすごく上がる素敵なウェアだなと思いました あ, ありがとうございますやっぱり柄が可愛いとテンンションも上がりますよね、はい、こちらのヒッツミーフィットですがすでにエクササイズをしている方だけではなくこれから運動を始めてみたい方やファッションへの意識が高い方へもおすすめしています。花柄の色ももとっても可愛いですよね キッズミーフィットは概要欄のサイトより購入できるので皆さんチェックしてみてください。ぜひお願いします。はい、福岡さん本日はありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録とよかったらいいねボタンをぜひよろしくお願いします。以上 AKB48 の行天ゆりなでした。またねー。今回は自宅での軽いトレーニングやヨガやセラピティ。 セラピティ、セラピティ、セラピティ。ピラティス。ピラティス ピ, ピピ。今回は自宅での軽いトレーニングやヨガやピラティスにも、ピラティスにも合ってますね。ピラティスにも使用できる。きるあー、いかンちょっとすいません。